はい、こんにちは今回もですね、あのフライデーナイトファンキンやっていくんですけど、今回はね、あのー、フライデーナイトファンキンエンティティーていたのをやっていきたいなと思います。ちなみにこあの、このモッドはねあの、まだデモ版でございます。はい。でもね、動画を見た限りね、デモ版の割には結構クオリティが高いと思ったので、あのやりたいなと思って、今回あの、動画にしました。ということで、早速やっていきましょう。 これぐらいでいいか。っていうことで、じゃあ、早速そ待て待て。音量ちっちゃいな。やっぱ、やっぱ音量ちっちゃいな。よし、これぐらいでいいやろ。うん、これぐらいでいい。っていうことでや、早速やっていきましょう。じゃあ、見も設定はしてあるんで、早速ストーリーモード、やっていきましょう。おお4人<笑> ?4 人あるんや。じゃあ、まあ、左から順にやっていきましょう。 うわあ こ, れこれかっけえなおおなんだなんだ<笑>これコンビニじゃね<音楽>これコンビニやろ にこのモッドね、あのー、あのの v s アゴティっていうモッド の, あのアップデートバージョンです。 この曲いいななんかあのギャングみたいなこ、うん、の曲だ やばいこれ結構いいぞ<笑>この曲結構いいなあいよ一曲目終わりましたいや一曲目からちょっとクオリティあんな じゃあ、次はこの二個目ですね。やっていきましょう。<笑>よし。はい、行きました。ああ、あの、あれがア ゴ, アゴティですね。はい。そして、ここはどこだっす、ね。<笑>おお、アゴティ声変わってる。 曲もいいな。<笑>なんかあれだな。異世界にいる感じだ いや こ, のてかあのこの今いる場所自体がもう異世界なのかもしれない。 最後のこのパトカーのサイレンをいいなわわこれ結構いいなクオリティありすぎるじゃあ3曲目参りましょう<笑>緊張するぜおおはい急に待ちになった さて、今ちょっとミスしたのはね、あのー、キー押し間違えました。はい、バカです。開幕早々ね、あの、キーの押し間違えというね、アホみたいなことしますよね。とんでもないボンミス。 さっきのやつのボ<音楽>おお、ギターだ。 長いな急にいですね。 はい、3曲目も終わりましたじゃあ最後の1曲ですねこれですね最後やっていきましょう 3, 2, 1, おっ<笑>急にどこだよし ん, んか曲がなんか急におしゃれにうおっってやっていかん<笑> いや身長差えぐくないいや一人だけあの明らかにあの身長のあのサイズがちょっとおかしいサイズサイズって言い方おかしいやつ明らかに身長の差があるんだけどなにこれ BF5 人分ぐらい<笑> ?45 人分ぐらいよ 大, 大きすぎたら がいいかもしれん。このおしゃれな感じがいいわ。この曲聞きながらコーヒー飲みたいわ。 はい、4曲目も終わりました。いや、4曲目の方が一番好きかもしれん。も, もしかしたらな。はい、ということで、全部終わりました。ちょっとついでに、フリープレイ覗くか。なんかあるかもしれん。あー、ないですね。大丈夫ですね。はい、ということで。はい、ということで、今回は以上です。えー、もしよければ、えー、高評価、そしてチャンネル登録、そしてね、 ツイッターもやっておりますので、あの概要欄からねあの、フォローをお待ちしてます。そしてね、あの僕いろんな動画を上げてるのでねあの、再生リストもありますので、ぜひぜひそれもね、確認してみてください。ということで、えー、とご視聴ありがとうございました。次回の動画で会いましょう。See you!